ははい、い、えー、バフェスタ踊り、はいえー、本日ラストの曲になります、えー、ラストはですね、あのー、前回の2年前の時もそうだったんですけども、あのー、総踊り曲で踊りました、えー、こちら、えー、茨城県のです神、ね、栖市の神栖ぶっちゃけ祭りという お, お祭りのところの総踊り曲になります「ぶっちゃけでいつ」という曲になりますこちらは鳴子を使わないで踊る曲なんですけどもこちらも2年前ですねこちらの足利よさこいの方で ちょうどあのホストのチームさんのてんてこまえさんと一緒にコラボして、あのー、踊った次第ですでまあ、あのー、本来だとね他、あのー、チームさんと一緒にコラボしたいなというところもあるんですけれどもええー<笑>まあ、今日子どもの日ということもありましてですねもしあのチームさんでなんか一緒にちょっとあのー、わざってみたいなということでありましたら あの一緒にですねあの他のチームさんもあの出てきていただいてあの踊っていただいてもいいかななんて思ってますのでよろしくありがとうございますあっまいさんだあうれしいうれしいうれしいうわもうか無理やりお願いしたような形ですけど本当にどうもありがとうございますじゃあ空いてるスペースのところに一緒にあの 踊りたいと思いますのでよろししくお願いします大丈夫かな、ね、じゃ子供の日ですからね子供の日ですからね子供が主役です、ね、最後、ね、あのこれを踊ったら私たちも東京都東村山市に帰らなきゃいければならないので、まあ明日は仕事もあったりです、ねあのー、中には小学校の遠足もある子もいるので、はい、申し訳ないんですけども、はい、じゃあ元曲踊りたいと思いますそれではあのぶっちゃけデーツそれでは踊り子構え いきましょう笑顔ではッ丸い丸い丸せーのはいはいはい、はい、歌舞伎ランニング歌舞伎ランニングですはは歌舞伎ランニングです歌舞伎ランニングです歌舞伎ランニングです 五、はい、最強の皆さんもその場でいいのでぜひ「あみ投げるあみ投げる」ーミー投げる「おいでおいで」「はいやだやだやだやだまる」「はいバスバスどっちどっち?」「はいそれそれそれそれ」「あみ投げるあみ投げる」ーミー投げる「おいでおいで」「はい、ま、だやだやだやだまる」「はいバスバ ス, バスはいどっち?」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 ラッキーランキングラッキーランキングラキー皆さんもどうぞはい浴び投げる浴び投ゲルおいでおいではいやだやだやだやだ丸はいバスバ ス, スはいどっドどっちはいそれそれそれそれいきましていきましてひ泳ぎはいパンパン ルクルクルクルユーザしてユーして似ラをよりパンパンパンパンク ル, ルクルおっとパトリックス負けるな電車番組 は, はい青のり青のり青のり青のりラッセララッセラ はいこのフリーパートはです、ね、この後あのー、トーラン虫がやってますどっこいしょどっこいしょソーラントーラ ン, トーランはいどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいし ょ, っいしょはっ指さして指さしてひらおよぎはいパンパンパンパングルルグルグルグ ル, ル, ル, ル, ル指さしてひらおよぎ バンバンバンくるくるくるくる踊りきえやぶっ下げては い, は, ううい<音>はいはっ下げてはいはいかきだねかきだねぶっ下げてはいはいはっ下げてはいはいはじけて踊らないとはいそれそれそ れ, それ<音楽>はいはいはいはい それではまず会場の皆様にお礼を言いたいと思いますそれでは踊り子の皆さん気をつけ会場の皆様にね！ありがとうございましたはありがとうございますまた天敵周りの皆さん飛び入り参加どうもありがとうございましたありがとうございましたはい天使山フェスタ踊り子隊ですかどうもありがとうございまし た, いましたは い, いた、はい、元気いっぱいの演舞を披露してください